下村博文文部科学大臣からお祝いの言葉をいただきます皆さんおはようございます本日ここに第85回記念選抜高等学校 野球大会がこのように盛大に開催されることを心よりお喜び申し上げます全国各地の熱戦を経てこの甲子園の切符を手に入れた皆さん本当におめでとう入場行進での皆さんの 広げられるという期待に胸が高まりまりす伝統あるこの先発高等学校野球大会が今回第85回の記念すべき節目を迎えたことは大変喜ばしいことであり多くの人の支えがあってこそ実現した 偉大な奇跡であると思います。選手の皆さん。これまでお世話になった方々への。感謝の気持ちを忘れずに。この憧れの地甲子園で正々堂々プレーしてください。下向きに目標に向かって一生懸命打ち込んだ経験は？ 皆さんのこれからの人生にとって貴重な財産となるでしょう昨年のロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会で日本選手の活躍は国民に元気と感動を与えてくれましたあの感動を今度はこの本日本で味わっていただけるよう 本年9月に開催都市が決定する2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致についてオールジャパンの体制で全力で取り組んでいきますスポーツには人々を引きつけ感動をみ出し人々の心を豊かにしてくれる 大きな力があります時に困難に立ち向かおうとしている人の勇気の源とも。 一方、学校現場でのいじめやスポーツ指導における体罰によって尊い命が犠牲になるといった痛ましい事案が発生し社会問題となっています。 野球界から率先して、一掃していただきますようお願いいたします。私は 大きなな支えととっててくれると信じています結びに本大会の開催運営にご尽力をいただきました関係の皆様に敬意を表しお礼を申し上げますと と, ともに大会の成功を祈念し私からの挨拶とさせていただきます。諸君の よろしくおります。